皆さん、こんにちは。ST のサブギガヘルツトランシーバー IC を使用した低消費な SIGFOX IoT トラッカーソリューションについてご紹介いたします。SIGFOX は日本国内人口カバー率約 95%、世界70カ国に展開されている低消費、低コスト、長距離通信を特徴としたグローバルネットワークです。日本では 強セラコミュニケーションシステム社がネットワークオペレーターとして運営しています。シゴックスのエコシステムを簡単にご紹介します。大きな特徴として、シゴックス LP1 構造は強セラコミュニケーションシステム社が提供しており、ユーザーはシゴックスモジュールを搭載したノードを準備するだけでクラウドエデンの接続、情報の利用が簡単に実現できるという点にあります。 デモの構成について説明いたします。今回のデモボードは大きく分けて2つのブロックに分かれています。まず、写真右側の RF 通信部としては、ST のサブギガヘルツトランシーバー IC である S2LP が搭載された、リノベーションファーム社のシフォックス電波法認証取得済みモジュールである IFSM01 を使用させていただいております。写真左側の GNSS 部としては、ST の GNSS モジュールである TSEO l i v 3 f 制御用マイコンとして STM32L412 を使用しております。また、今回のデモでは、加速度センサーを衝撃を検知した際に s h i g へ送信するトリガーとしても使用しています。それでは実際に s h i サーバーにアップロードしたデータを確認する様子をビデオにでご紹介します。今回は、 シグホックス IoT エージェンシープラットフォームを利用し、ダッシュボードを作成しています。まずはじめに、評価ボードに衝撃を与え、m e m s センサーからシグホックス送信トリガーを出してみます。すると、シグホックスへデータが送信され、新しいデータとして表示されます。このように、 シゴホックスクラウドへアップロードされたデータは日時とともに一覧で確認することができます次に送信した GNSS データを利用してロケーション情報を見ていきますノードの位置が図上に表示されていることが確認できますこのようにシゴホックスを利用することで 簡単にデータをトラッキングしていくことが可能となります。その他、GNSS データ以外にも、温室と気圧データ等を利用することで、ターゲット地点の環境情報を管理するトラッカー等にも利用可能です。このデモに使用されている製品、リファレンスファームウェアに関する情報は、ST のホームページより入手できますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。